今回は「ガンダムマーク2」制作のパート90になりますそれではご覧ください前回の続きで筋彫りをしていきます この筋彫りの角は手書き針で R を描いていきます大雑把なようにも見えますが他に本本は思いつかなかったのでこれでやっています今思えばマス目ツールにポンチングしてそれをガイドにした方が安定しそうですね次回覚えていたらそうしようと思います 次は疑問のスラスターカバーのスジ彫りですとりあえずのぎそを使ってあたりをつけてみますやはり内側が難しいですね今回のスジ彫りは頭部でもやったプラボをだがのガイドにする方法でやってみようと思います以前はよくわからないままうごいらせたので。 今回はもう少し研究を進めていこうと思いますとりあえずノギスでけがえたガイドに沿って仮付けしてみますさて 少し飛びますが、なんだかんだあって、10回ほどの失敗を繰り返し、1日の作業時間全てを犠牲になんとか納得のいく筋彫りができました。なので、今から今回の筋彫り方法の研究結果として、その要点を解説していこうと思います。まずは、適当な長さにカットした、このプラ棒に、はるか所の形に合った癖をつけていきます。これをしないと、 まっすぐに戻ろうとする力でうまく保持ができず接着が難しくなります一度癖をつけてしまえば柔軟になるのである程度戻してから使うのもポイントです次のポイントは。 マスキングテープを使って片側を固定しますつい忘れがちになってしまいますがこれで手が一本開くのはかなり助かります 今回一番のポイントが接着位置の測り方ですこの基準となる辺に対して垂直にスケールを当てて位置確認をするのが肝になります の状態で接着していきます接着剤は高切削タイプだと接着力が足りないのかうまくつかなかったりちょっとした衝撃で割れてしまったので通常のゼリータイプを使うといいでしょうどうせ点付けしかしないので特に問題はありません ここまできたらマスキングテープから外していらない部分をカットします。 最終チェックをしてずれてる箇所を修正したらガイドの完成になりますこのガイドを作るにあたって今回何度も失敗した一番の原因が。 りり方になます今流している映像のようにパーツに沿って測っていたのですがそれだと完成時に歪んで見えるようになってしまい綺麗なラインが出せませんでしたどうやら横と上部では R のかかり方が違うせいでパーツに沿って測ると長さが変わってしまっていたようですそこでこのように測ることで綺麗なラインが出るようになったというわけですちなみに なぜこのような方法でガイドを制作するのかですが、この方法であれば、ある程度複雑な場所や、形にも対応して平行線を描くことができるようになるからです。それができるとできないでは、作れる線のバリエーションが大きく変わってきます。それと、この方法で彫った筋彫りなら、誰が凝視しても耐える、正確なラインを作ることができます。最初にやった、のギそを使ったやり方や、 ディバイダーを使ったやり方などが一般的に広まっていますが、その方法では99、99% 歪みやズレが生じます。試しに、コンパスを何度も回して、円を描き続けてみてください。始まりと終わりがきれいに揃わなかったり、2周目が1周目からずれてしまいますよね。つまり、確かに簡単な方法ですが、ごく限られた条件でしか使えない上に、決して正確にはできないということです。 なので私はこの手法にこだわって確立させようとしているわけですこんな感じでここのスジ彫りがきれいにできました。